はい、おはようございますラスカルでございます久々に TKG がめちゃめちゃ食いたくなったんで、えー、大量にね卵とトッピングの食材を用意して本日はね調理していこうと思っております本日用意した食材が、えー、まず卵と15個ぐらいにネギ、キムチ鮭ほぐしご飯ですよ納豆とベーコンにチーズと。 こんな感じの食材を本日は使って調理していこうと思いますとりあえずネギ切ろうネギネギは OK とよし続いてこちらのベーコンとベーコンこんな感じで切り終わりましたんで、えー、これね残ったベーコンは食べちゃいたいと思います <笑>うまいそしたらフライパンに火を入れてとオリーブオイルとそしたらここにベーコンを入れてとはいまだ全然温まってなかったオッケーオッケーオッケーオッケー<笑>黒胡椒をね軽く入れて炒めていきますよっ そしたらこのまんまねえー、中火でじっくりと焼き目をつけていきたいと思います焼いてる間にね他の準備をしいたいと思うのでまずこのね納豆をかき混ぜていきましょうこれ今日は7パックに押さえておきましょうこれを混ぜましてよいしょ OK 続いてね、えー、ご飯を器によそって具材をね持っていきましょう 炊き立てのライスううまそうもうね炊飯器のこのさ卵と以前はねひっくり返してたんですけど一生炊くとねあの方式ご飯固まっちゃってダメなんであのこうやってね地道にご飯をほぐしながら、ね、入れていきますよしご飯はねちょっとこんなもんでいかがでしょうかっちゅうことで徐々に具材のトッピングをしていきましょう 1個目がねこちらのキムチと続いて横にはなってるでしょうこれキムチの横をカルボナーラにしちゃおうベーコンをややっとややっとはい肉汁とここにパルメザンチーズと 風味づけにバターを、うんか見た目見た目<笑>盛り付けのセンスなでご飯ですよこれ昔から思ったんですけどご飯ですよの瓶ってさ間口狭くない<笑>子供の頃は1食で1瓶なんか絶対使わなかったじゃんでも今日はね何瓶も使っちゃうからへへへへ もうね、塩分とか気にしない。何も気にしない。えー、今日は2瓶で、OK かな。で、最後に、鮭ほぐしと。これも1瓶でよかったな。全然よかった。これ、デカ盛り作るときあるあるなんですけど、絶対買いすぎるんだよね。いっつも家で怒られる。<笑>最後に生卵っすね。よっ。 この数になると割るのめんどくさはいラストとういえこんな感じなんですけど欲望に身を任せた TKG アレンジ丼でございますねいやすげえね<笑>デブ飯の極みみたいな炭水化物脂質塩分やばい <笑>早速食べていこうと思いますいただきますとりあえずと醤油といいなんかねネットで TKG 醤油って調べたら四方っていう醤油が出てきたんで今回はねこの醤油を使っていきたいと思いますこれちょっと卵崩さないとさ偏るからいろいろと。 なんもない部分これ。<笑>これうまそう。イライラす。うめー。<笑>うん。やっぱシンプルが一番うめ今日ね、使ってる卵はいつも僕ん家で使っている。田中農場さんの。 めちゃめちゃうまい卵を本日も使用しております<笑>そしたらそろそろこのアレンジのね壁を崩していこうかなこれまずナットーナット卵っすよこんなのはさもう絶対うまいよねナット卵うまい うーんこの組み合わせは鉄板っすねうんうんちょっとおネギ欲しいおネギネギうんううんうんうんうんうんこれもんうんういうんい、ね あ、うめちょっと納豆とキムチ合わせたらさ絶対うまいと思うんだけどどう思う<笑>納豆キムチ TKG いよいや。うんシンプルにうまい<笑>黙々と食っちゃうな。 続いてカルボ、TKG、これはね僕初体験なんですよアレンジレシピを調べてきたら出てきたんでうまそうと思って作ってみましたいただきますあうまいうまいけどお醤油かけないと物足んないなうんあ醤油かけたらまとまったうまっ 唯一ね、今日のメニューの中でもお肉の入ったアレンジの TKG なんでこれねアクセントにちょうどいいうんなんかねリゾットに近いような味なんで朝ごはんっていうよりかは夜ごはんとかに食った方がいいかもしれないうん続いてこう鮭食べ鮭鮭と。 これもシンプルでうめ。うん。最後にこれご飯ですよ T.K.G。え待ってこんなうまい。こんなうまいこれ。 ご飯ですよのさ甘みっていうのかなそれと卵が加わると和風照り焼きみたいななんかね不思議な味がするのよあこれうまうんどう考えても卵足んないね一生食うと15個でも足んないマジかうん もうさこれお米一升あるでしょトッピングと卵あるでしょもう絶対ね5キロは余裕で超えてるのよ。もうこの量になるとデカ盛りじゃなくてちょっとしたチャレンジメニューだな。うんうんちょっとねこのあと用事があるんでアルコールは飲めないんですよ。だからね代わりにこのドライゼロで。 えー、一杯生かしていただきたいと思います。どうだい、乾杯と<音楽><音楽>。うめえ。いやーでもやっぱりお腹いっぱい。<笑> やっぱ満腹になってくるとこのご飯ですよとかの塩分がね効いてくるねうん卵追加しよう、はあ、よこしょ卵もね持ってきたんですけど今回ももちろんカップ麺っちゅうことで。 えー、博多の方ではかなりね有名店なんですけどシンシンさんのカップラーメンですね卵を割ってっといいやいいやはい OK 今日これで生卵21個食べてますけど1日に21個って大丈夫なん<笑><笑> そろそろ行くかシンシンさんのラーメンこんな感じっすねいやちょっと真っ白だから白飛びしてんなしょうがない うん、うん、やっぱすげえなカルボ重た<笑>満腹感きてる状態のこのカルボ TKG はね重いバターがすごいねうん うん、やっぱりデカ盛り作ってると具材これのせてとかいろいろやってて想定よりもね絶対量多くなるのよこんなに食べる予定じゃなかったいいやお腹いっぱいようーんこの卵1個 50g でしょ21個。 1キロあんのか<笑>卵でうんうん<笑>今ねまあまあきつくて大食いの大会の BGM がずっと流れてる頭の中で<笑>うんシャケフレークしょっ 見て、ね、今日はね気合い入れるからよし。 うん。<笑>うん。あ、ごめん。どっか。<笑>うん、うん。よっしゃ、最後、書き込んじゃいます。 うでし今ねこの TKG、まあ、ラーメンとビュールと全てね食べ終わったんですけれどもいやお腹いっぱいめっちゃお腹いっぱい。 きっとね、皆さんも TKG 食べ慣れてるとは思いますけれども、普段とはね、ちょっと違ったこういったアレンジレシピとかで TKG を楽しんでみてもね、改めてこのシンプルがゆえのうまさっていうのに、まあ、再確認できると思いますんで、気になった方はね、ぜひこういったアレンジレシピをしてね、改めて TKG を楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね